I'm not g o i n be a b e t that. i n e I'm not g o o e a d 踊り中の皆さんです。お願いします。学生チームの踊り中じゃないですね、これね。み<笑>なさん、こんにちは。踊り中です。お久しぶりです。みなさんとこうして、 この場に入れること、本当に心から嬉しく思います踊れることの喜び、そして